この Ni と Nj はそのついで互いに素であるとします。でそれから A1 から Ak これはあの R の元が与えられているものとします。でこの時にと連立線形合同式、えー、と A と Ai がまあ N i 両方として合同であるとでえっ、ー、とこれを i が1から AK まで連立させるわけですけれどもまあこの経過のその条件式を満たす R の元 A を求めるというのが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 この A' をその別の解とするとその i が1から k に対して次が成り立ちます。もともとの過程からその a と ai があー ni を法として行動でした。で、a' がまた 別, 別な解ということですので、a' もまたそのた。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 条件と合同な条件としまして、あ、同時な条件としまして、えっと今その n 1から n k というのは互いに素であるという仮定がありましたから、えー、この n 1から n k の積もまたその a マイナス a プライムを割り切るということが言えます。で最後にこの事実ですね、この性質をそのほあの合同式の形で記述しますと、これはその a と a プライムが まあ、n を法として合同であるということを意味します。で、以上で、この n を法とする連立合同式のその解の一致性が示されました。で、これがその中国女優定理の証明です。